はいここここ置きなさいようん翔ちゃんは飲むいらないいらないあるの何そんな甘えてくんか、ね、んいいからいいか ら, いいからって何、うん、最近はどうなの 何が昔のこととか相変わらず思い出すのうん思い出すねそうなんだ<笑>思い出してるじゃんまあねパニックパニックまではいかないけどうん多分寝てる時とかもさあるよねうなされてるね<笑>うなされてるよねまあね いろいろあっただろうからさ。まあ、すぐにはね、何もなかったことにはできないよね。そりゃ。もう10年経ってるんだけどね。うんうんうんうん。なんか、楽しく生活してさ、今、より楽しくね。前、辛かっただろうけど、より楽しく生活することによって、昔のことが早く忘れられたらいいなとは思うけどね。うん、まあ。<笑> そういえばさ、外録チャンネル出たじゃん。うん。1ヶ月前くらいだっけ ?1 ヶ月前かな。うん。よかった、出て。まあ。うん。うん。でもな、ないじゃん、ああいう感じでさ、うん、自分のことをさ、いろいろ正直に話す機会って。うんうん、そうだね。うん。うん、でも、あれだけじゃないでしょ実際も。何どういうこと俺、やっぱほら、短い時間に、 うん、まとめられてるしさいろいろあったことをさ短い時間でさ、うんうん、全部は語り尽くせないじゃないああそういうこと、うんうんうん、まあ全部が全部全部全部を話したわけではないかな、うんうんうん、で、今後話すこともないかな、うん、まあ、別に言う必要もないと思うしね、うん そんなさ、まあそれをネタにするんだったら別にいいかもしれないけどさ分かんないでも今後<笑>話すつもりないとか言っていつか話したらあの時何だったって言われたらあれだからあんまり宣言とかしないきたくないんだけど、うんうんうん、<笑>まあでもまあ話す機会があって自分が話せるっていうんだったら別に話してもいいとは思うけどねでもほらこの間話した内容とかっていうのはさ、うん、全部ほらもう俺も 全部知ってる内容じゃ ん,、うん。俺が全部知ってる内容を、うん、あの、チャンネルでも話したっていう感じだからさ。うん、俺はもともと知ってたし、うんうんうん、別にそれに関してさ、なんか思ってることもないしさ。うん、あ、い、思ってることないって思ってることはあるけど、うんうん、別に全部をさ、うんうん、知った上で翔ちゃんと一緒にいるからさ。そうだね。うん。受け入れた上でね。<笑>うん。だからね、<笑> 今、幸せにできたらいいなっていうのはつくづく思うけどね。だって前みたいなさ、昔みたいなさ、なんか悲しい思いとかさ、辛い思いって、したくないじゃない、うん、今でも。うん。まあ。だからまあ、頼れる人もいるんだからさ。俺という<笑>、頼れる人がいるんだからさ。まあ。うん。 応援に頼ってください。頼りがいはありませんけれども。そ<笑>んなことはないけど。<笑>何にそのどういう顔でか。<笑>いや別にん、うん。やんのか。<笑><笑><笑>もう、うん、もう十年ぐらい経ってるし、十、うん、年ぐらいっていうか十年ぐらい経ってるっていうか。 その後でもいろりゃあるよねいろいろね気持ちがずっと晴れないどうやったら晴れるんだろうね分かんない、まあ、ずっと引っかかってるんだろうねきっとねうんいろいろあったことがうん言葉ではさ結構言えるじゃんうううんうん、うんもう過去なんだしさとかさ、うん、そうそうそうううん親は大事にしないよとかさそうそうそう正論でね そうそうそう。うんうん、<笑>一人っ子なんだから甘えられて育ったでしょうとかさ。うん、うん。偏見がね。そうそう。<笑>好きな子いるからね、周りはね。親と仲良くしなさいよ。うんうんうんうん。その方が絶対いいから。うん。とか。言うても親だからとかね。うん、そうそうそ う, そう、うん。そうあるね。うん。わからんでもないけど、それじゃ片付けられないこともあるのよね。うん、だからまあ、無理してね。そんな。 関わりを持つ必要も、うん、今となってはないとは思うしまあねえまあ親も親でさ、うん、ほら今一緒に暮らしてる家族がいるわけじゃない、うんうんうんうん、だから別にね今の段階では別にそこまで関わりを深く持つ必要もないかなとは正直思うけどそうだねうん まあなんかあれば連絡来るだろうしね。うんうんうん。うん、その時にこっちにもう余裕があればさ、うん、あの、手助けできることは手助けすればいいし。まあね、人から言われることっていうのは結構気にしちゃうからね。気になっちゃうからね。気にしないようにしてても。うんうんうん。外録チャンネル、 どううなんだろうね結構いろんな人見てくれたのかな分かんないあでもまあそうだねうんまあコメントを見る限りまあ DM とかそういうのを見る限りまあいいコメントもあるし悪いコメントもあるかなと思うけどうーんまあ人それぞれ考え方は違うしねまあいろいろな意見はあるよねきっとねそうだねうん、うんうん、まあねそういう人たちも別に直接関わり合いがある人たちがほとんどなわけじゃないし、うん、はい、うん まあマイナスなコメントとか別にああそういう意見もあるんだなっていう感じで流しとけばいいかもしん、うんうんうん、そうだねうん、うん、そうよなんで刀なのだってもうす届かないよ届かしてるこれじゃあ首がら届かしてはい 食べる？食べます。おいしいあネギはいいかな。ええー、ネギがおいしいのでたまに。ネギは単品で食べる。単品で食べるってねこれ。玉ねぎサラダで食べようかなと<笑>。うん。うん。うん。うん。よかった。うん。まあでもさ。うん。まあ出てよかったかな。うーん。本当？ まあいろんな目で見られると思うし、うん、なんか変な目でも見られるだろうし、うん、カップルで、うん、あんな過去持ってる人っていないと思うのよね<笑>、うん、過去でいろんな昔いろんな人にそういうことをしてましたとか言う人これ聞いたこと な, ないじゃんあるカップルチャンネルをしてる方であんま聞いたことないまあ言ってないっていうのもあるだろうけどねだろうけどね、うんうん でそれでなんか嫌ななんかねカップルはこういう綺麗でなものでありってほしいとかそういうふうな思う方も多分中にはいるだろうし、うん、だからもうそういうものかなとも思うし僕も、うんうんうん、なんかうーん良くないないと思ってでもなんか僕がその27になって、うんうん、ど, う何をどこをつまんでも その過去は拭えないというか未だに背負って生きてる、うん、未だにパニックに な, なるしうんうんでもま あ, あでもそういうのをさあの分かってもらえる機会にはなったんじゃな、ね、いまあそうだねうんまあ身近な人とかでもさあの動画見てくれてさあそういうことがあったんだって翔 ち, ちゃんのことを理解してくれる人も少なからずやっぱいるわけじゃん あ、だからこういう感じなのか、とかさ、人見知らなんだ、とかさ、感情の起伏 激, 激しいんだ、とかさ、まあそういうので理解してくれる人もいると思うからさ。まあそれはそれで良いいかったんじゃないそうだね。うんうんうん、うん、うん。あとなんかやっぱりさ、うちだってさ、理想的な、うん、あのー、カップル像っていうのを、まあ動画で出したり、うん、するのはするけどさ、うん。それだけじゃないじゃん。 じゃ な, い な, なんかそれだけ見せるのがいいとも思わないしさうちらはねうんうんなんか自然体の、ね、うちらとかさリアルなうちら、うんうんうん、っていうのをさ出したいっていうのもあるじゃんまあそんなまあまあなわけばっかりじゃないそうそうそう喧嘩だってするそう喧嘩もするし本当になんかうん、うん 二人でなんかズーンってなってる時も正直あるっちゃあるしあ で, でもその中でもやっぱ楽しいこともあるし<笑>嬉しいこともあるし幸せだなっていう感じるとこもあるしそういうのをさ全部色全部じゃないけど出せていけたらいいよねそうだねうんうんまあ世の中いろんな人いるからさその方がさなんかもし同じような悩みでさ抱えてる人たち 見てくれたときに、なんかちょっと、力になれる気がするよね。そうなのかな。うん。うん。うん、うん、分かった。<笑> お風呂でも入りますかうん入るうん入るじゃあ翔ちゃん先に入ってきていいよああ<笑><笑><笑><笑>